こんにちは。黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね。ちょっとこのメトロノームこれですね。画面に出たと思うんですけど、これで3連符をえー、ピコポコピコポコって鳴らしてこここれが？ととちょっとチートとチートとチートとチって聞こえるんですようにして。 が二つだけど、このテンポだったらもうこのままヒールダウンです。まあこんな風にめっちゃ難しい、下の段は難しいのと、あとですね、基本的にはこことここは。 超モダンンンなな要はコンテンポラリーな人が使います歌的にこの真ん中のアクセントっていうのは203年だったらありうるんですけどこういう歌「歌」「歌」っていうのはあんま出てこないですねドタと ド, ドタとっていうのは基本的に出てこな い, 出てこないから現代系の人たちはわざと使いたがるんですけどこれ3年の2つ目って面白いじゃんみたいなシンコペーションしてるようななんか3年の真ん中のようなみたいな感じになるシンコペーションっていうのは。 こやつね「ツタ」っていう感じに近い音符なのででもなんかなだらかにも聞こえるしみたいなのでよく使うんですけどなのでこれをどんどんテンポアップしてって、まあ、100 <笑>。 感じでま、えー、まずは縦に合わせる練習をしますでスイングのフィールこれをじゃあプレイザー・ブルースでやってみるとちょっとなんかこうがが前に行き過ぎてるる感じがすすんですねでねやっぱりそのジャズっていうのはベースが突っ込む分だからベースが突っ込んでる分っていうのがあるのでなんかプレイザー・ブルースだと16分音符の4個目と 3, 3連の3つ目と4個目のなんかちょっと中間ぐらいの感じでベースが突っ込むとちょっと16分音符に近いかなみたいな。 でピーターソンみたいなサあクタンクタンクタンってものすごく前が伸びるタイプの人は、まあ、よ16六音符の4つ目が5連符のぐらいの間ぐらいかな16音符の4つ目ちょっと遅いかなって感じがなんか浅いかなって感じがするような感じでちょっといろいろやってみたんですけどでそうすると16分音符ってこれメルルイスなんかもよく使うんですけどこの今度は「タッタタッタタッタッタ」ってそうするとチキッタタタタタタタッタッタッタッタッタッタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ アクセントつけて なのに要はツタタ「ツタタドツタタド」ってやってるとこれは右ひこれはだからえツタタドでしょこのまま16分音符っきり割れるんだけどこのツタタドを1個にしてなんかこのなんか16分音符の2つないの中間ぐらいを狙うとなんかゆっくりの3連がでちゃんとバスドラがその4つ目に当たってる感じ歌と歌と歌とだから厳密にってたんたた「タンタタタンタタ」。 たっただからみたいな感じになるとちょうどこうスイングのフィルにはまるんですよ。なのでこうコルトレーンなんかはもう極端にタークタークっては ね, ねずにこう大人にやるから3年ぐらいなんですけどベースが前突っ込んだ分だけちょっとこのなんていうか歪みが生じる。この歪みが大人っぽい感じ、ね。だからテンポがゆっくりで。<笑> ちょっとこうスイング後ろにちょっとためる練習をするこれが3年で最初はまず合わせるんですよきっちり3年で合わせて練習してこれが自然できるようになって曲でやるとちょっとなんかうまくなじまないこれは何をするか と, うとじゃあ16分ンプで無理やりちょっとためる練習をしてで最終的には歌なのでそれができるようになってきて歌でこうパって馴染むとうまくいくんですけどこれはちょっとねだからこれ僕はもういつもこれあのー。 なんかそのサウンドチェックじゃないけどもウォーミングアップでとにかくその何かの曲に対して こ, うこのプレイザーブルースとかをイヤホンで聴きながらこうスタートスタートでつとしきりこれ1番から12番までやっちゃうんですけど140ぐらいのテンポぐらいでと り, とりあえずその動くかどうかっていうそうすると僕ドラムセットいつも。 そのお店のを使うんでバスドラの感覚とかハイハットの感覚とかそこら辺に馴染む時間が早くねなると思うんであバスドラのダブルの感じだから。早いといった具合に<笑>。 このスライドの感覚をそのドラムセットでこつかむでロックみたいに踏み込んでダブルじゃなくて浅めにこうスライドしなきゃいけないのでじゃないと。 ちちちょっと音量が勝ちすぎちゃうんでねなのでこのドラムセットに慣れるためにこれをいつも結構やってましたこれも別に覚えちゃえばこれうまく僕が作ったんですけどこれダブルが絶対トリプルにならないしこの順番でいくとタードとでターターとドウでド々ドで絶対にトリプルが出てこないんでそのまま、えー、ずっと続けれるんですよなので1番から12までダッて一筆で踏んでしまうみたいな感じで練習よくしてました。えー あのメルマガの方はこれダウンロードできるようにしますんでこれぜひこの練習してみてください。で大人なフィールの仕組みはこういうふうになってますよって感じね。 この感覚ですね。これはちょっとかなり難しいんですけどこのフィールはこれで無理やりやってこれ全部が多分できる感じじゃないと思うんですけどとりあえずスタドスタドスタタド、スタタドの感覚で こ, うこの16のフィールにこう無理やりこう広げる練習をしておくとだんだんその3年のフィールあこの辺かなみたいなのが分かってくるんじゃないかなと思います。えー、なのでエルヴィンとかものすごくこれが深いんでこう深いっていうことは裏拍がどんどん後ろ16よりももっと後ろに来るみたいな。であんまり後ろに取っちゃうと こうなんかチャカチャカしちゃったりとかするんですけどそれをこ う, うまくこう。 ちょうどいいところにこうはめて一番気持ちいいところをこう狙ってくるみたいなのがこれがまあそのバンド全体でこうできるとめちゃくちゃ面白いんですけど仕組みはこうですねでも最初は縦に全部合わせていいです3連でピココピココって合わせてしっかり縦に合わせてレガートもぴったり合うようにしてだ ん, だんだんだんだんそれが気持ちよくこうひしゃげていくように練習していくっていうのが、まあ、僕の考え方なんですけど、えー、ぜひ練習してください。マタ メルマガ登録していただくとこれダウンロードできますのでぜひ練習してくださいこのえっ、ーえー、とテンポアドバンスの使い方もね、えー、僕教材出してますんでその辺ももしよければ、えー、覗いてみてくださいこれやっぱりだからちょうどいいですね5連符なんかもねおすっとできるのでこうやってやるとこのテンポで、まあ、これだとちょっとですけどまあ本当にあのピーターソンは本当にこれぐらい。